ダメダメハゲちゃダメダメこの世は顔がカリカリカリ親のコっコネねダメダメの放っとけ言い訳は汗流せ動き出せガスカーカリカリカリカリカリカリカリカリカリカリカリカリカリカリカリカリカリカリカリカリカリカリカリカリカリカリ では誰も体重なんて気にしないんだ。